紹介しましょう横浜白虎隊の皆さんです<笑>間口が広く助け合いの精神で一作品を作り上げる達成感ひと夏に全力を注ぐ充実感最高です三年ぶりの夏の浜漕い間違いなく燃えますぜ横浜白虎隊です 暑い中見ていただきありがとうございます。やっぱり浜越は熱くないと横浜100個台、そろそろ世界に幸を越えと踊ります。ハ 2022 横浜で踊れる幸せ、かみしめ、いろいろな思いを込めていく。 変わりゆく季節めぐりめぐりで春は必ず誰にだって訪れる出会いと別れうれしくも寂しく儚い季節待てど待たずとも春は来る季節外れの桜吹雪幸か否か自分で決めた道を生きて進む 思いがけないこの世との別れまたいつか会えるというかなわない願い忘れたい現実苦しくも忘れられない記憶にそれでも舌を見ずに上を向こう空からたくさんの偉人の笑顔が降り注ぐ思いを届けち遠しや。 記憶をもう一度 今まで見ていただき、ありがとうございました。ありがとうございました。横浜や個体の皆さんに、ようぎなしょう。